通行止めおはようございます。イニディの聖地巡礼やっていきましょう。最初に行くのはマセトウエ、カクチーノと戦った場所ですね。カーブを抜けると突然の路中、2車線の回送路は突然消滅し、狭い山道になっていきます。地元民じゃないからわからないんだけど、皆さん何をしに来てらっしゃるんでしょうか。地図で見た限りは隣にダムがあるだけ。このハリアーは駐車場難民の方でしょうか。これがヤビツ峠だと、登山者向けの玄関口だったりするらしいが。 都市型 SUV というノンオフロードオフローダーみたいなハリアーですがあの手の勾配をする心配なく登れるのはさすがちょくちょく広くなってるところにはここすれ違いスペースだから駐車すんなよの表記。台風の後には倒木やひどい落石があるし夏は生い茂る草が秋は落ち葉が路肩を侵食し雪が降れば道ごと埋まる強めの雨が降ったというだけで通行止めになる道もある 森に入るだけで常識が変わりますな横幅 1800mm が一つの境目になってそれ以上だとすれ違いは辛くなるかっこよさと夢だけで R35 を適当に選んだのはバカでしたなまあ男の子ってデフォルトでバカだけどあからさまなセンターラインボールキャッツアイだけじゃ役不足だったんですね微妙にジメジメしててプリウスのサイズでもあまり余裕ないよ最近の車は大型化しすぎプリウスも地味に前後に長いからな 空力的に理想な形状を実現するためなんだろうがさてヒルクライムのスタート地点ですよ深夜帯は通行止めってアニメにも書いてあるところでもね滑り止め装着者以外通行止めって書いてあって片側にだけフェンスが置いてあったんだよねというわけでまぜ峠入れませんでしたいや入ろうと思えば入れたんだろうけど何かあったら嫌だしまた来ればいいさの精神このまま土坂峠ランエボとウイルのところに向かいます 実はこの日、黒 FD とアルテッツァの、サダミネ峠も全区間まるまる通行止めだったんだよね。雨男なのに晴れてんなぁと思ったら、ひどいもんですわ。まあヘ地なんてそんなもんだよな。道路が半分しかの廊下だ。反対側も、よし入ろうっていう気持ちにならないよね。常識だけ言えば、21時から4時と、2輪の通行が禁止。 そして謎の看板。二輪通行止めといえば、とあるバイク系ユーチューバーさんが、ついてから気づいてたなぁ。ヤフーカーナビが確実で見やすいが、通行止めの事前リサーチって、ろくなツールないしな。というわけで気を取り直してダム沿いをなんかしていきます。40キロ制限の、かなりハードなワインディングですね。いいドライビングの練習になりましたよ。そして、先行するカローラが途中でペースアップして、かなり速かった。 車重は約 1.2 トンで、エンジンパワーはほぼ同等。薄い峠の展望をよくして、30% だけ緩くしたような道でしたわ。横幅が 1.8 以下の。 軽めな車なら絶対楽しい前の車との車間調整でコーナー出口のアクセル街道を大きく絞ったため燃費の悪化も最小限やればリッター30くらいは普通に出せるプリウス流れが多少悪くなろうともハイブリッド制御を考えながら燃費を出しに行く走りがそこにあるエコドライブと侮るなかれ改正容量的に減速 G は制限されるし再加速も必然的に絞ることになる PHV 化で増大したバッテリーにより 1.8 トンになった車重 その中でコーナリングスピードを高く保つことこれを考え出すと瞬間的にはノーブレーキ双方の足みたいな領域で走ることになるんだもう一つ 長旅になると気にしなきゃいけないのが右足の疲労パワーモードにすれば少ないアクセル回路でガンガン進めるので長時間ドライブの際はパワーモードでエコドライブをすることになるまあエコ最優先カーの電子路制御だからな楽勝だぜ最終的にクルーズコントロールをオンにしたままタイヤグリップの横方向の余力だけで走るとかいう謎のトレーニングをやる状況にそれにしても長いな1時間の半分がワインディングですからねそりゃ長いぜ 早い車かバイクが来てたら、秒で察知して譲ってましたわ。平日だからかすいてましたね。土日はどこ行っても混むから。そしてやっと土坂峠の足元まで来たのですが、電光掲示板には通行止めの文字。そうです。土坂峠コースの、その向こう側が丸々封鎖されてるんです。バトルコースは普通に通れるんですよ。でも、その向こうから秩父市街に降りるルートが消えてしまって、迂回せざるを得なくなる。これで2時間近いタイムロスが生じてしまいました。 詳しい話は後ほど、さてさて、怒りのヒルクライム、そろそろスタート起点です。通行止めということは、通過目的の車がいないということ。走りやすくはあるよね、ダウンヒルの場面で、洋介が、終盤はスピードが乗ると言いました。確かに直線眺め、しかも峠の例に漏れず荒れ気味だし、完全にまっすぐで減速できるということはないでしょう。 これはシビアなブレイキングバトルになる。今それっぽい橋がありましたが、上にもう1箇所あるんですよ。オイルが巻かれたのはそこかなぁ。通行止めのせいでだるい気持ちでいっぱいですが、道としては走りやすいですね。見通しがいいのが何よりも効いてる。二車線なのは下りの半分くらいだけですがね。ここの左カーブが、多分オイルのところです。うーん。 原作を見てれば相手が貸す案件だが行動を走っててオイルに対応できないベースってどんな暴走なんだよとも思うトンネルの先のところで道路封鎖ですからね登ったら同じだけ下ってこなきゃいけない2泊3日の旅の3日目夕方には家見つけると思ったんですがやっぱり遠いですねこれは時間かかる岐阜から埼玉秩父エリアって高速道路も直通してないし地味に遠いんだよな 東京側から来れば県央道の渋滞の遠回り、薄い峠側から来れば、高速道路ガスはこの北側を遠回り、なんやかんや6時間以上かかるんですよね。移動だけで1日使うよ。さーて、狭くなりましたね。ただに通しは全体的にいいので、走りやすい道と言えます。ランエボの奴らのせいで腐ったイメージしかないですが、道だけ見れば、普通に悪くないですよ。ここら辺でトンネルと、ダウンヒルスタート地点へ。でも走り合って同じところを行ったり来たりするだけで、無駄に危ないし、何か楽しい ですかね、トンネルを過ぎたら通行止め封鎖ですよ。だるいけど戻りましょうか。 左に迂回しようとしてたけど、ダートですよ。パンクしても知りませんよ。というわけでさっきチラッと見せた迂回路へえ、やひさとというらしいですね。路面陥没のパンク地獄だ。集落の時点でもうやばいですよね。勾配とい、い道路幅と い, い、い険しくなる気しかしない。個人的にはルート選びを公開しています。すれ違いもできるできると思っていたけど、皆さんは多少遠くても、国道を行きましょう。この落ち場、ろくに整備されてないし、林道散策が趣味の人しか使ってないんだな。 途中でバイクとすれ違います。オフロードを走るのが好きなら、むしろ進んできたい。そういうところ、ただハンター株をその場で召喚できるとしても、125cc じゃ登りがとろいからなぁ。道路を横切る速攻の段差、バンプラバーに、ヒットしてフレームに入る衝撃、そして見て横の陥没、適当に踏んだらタイヤ、飛ぶって、慎重に慎重に、ペラッペラな低辺平タイヤに、でかい衝撃を入れないよう通ります。若なことしたよなぁ。3キロ西側の国道に行けばよかったものを、 ジムニーで来られてたとしても、ジムニーだからって、タイヤの HP が特別に上がるわけじゃないからね。空気すら使わないとかいう、ノーパンクタイヤが普通に選べたら、ガンガンに登っていけそうです。こんな具合で、次の休憩地点まで1時間以上かかってしまいました。よく見たら、陥没場所に白丸で番号が、ってありますね。一応直すつもりはあるのかな。アスファルトを敷設するということは、直々補修工事を行いつつ、維持整備をしていくということなんだ。だからこそ、人間に見放されがちの交通量買い 山奥は、土に帰っていくのですねさらに困ったことに、GPS のズレなのか、カーナビのデータが古いのか、存在しない交差点で曲がれと言われるどっちがどっちかわかんないし、どこか1個間違えたらそうなん。行くべき道が、完全に草で埋め尽くされてたら罪段差ありってなんだろうと思ったら跳ねるそしてひどいのが、道路中央だけ盛り上がってるところ車高下げてたらかめりそうちょっとマシになり、やっと抜けてきましたああ、人里だ つまりこの道路幅で対向車が来やすくなるという意味なんだけどよく住むよなこんなところ水道や電気のインフラが断絶したら復旧があるのかわからないぞ台風で大木が倒れれば物理的に隔離というか孤立してしまうし大雪が積もれば道もなくなりそうだこの山道の往復だけでラリードライバーになれるレベル日本の山間部には第二の藤原匠みたいな逸材が育つ土壌があると思うんだけど時代かなそういう話は聞かないね おい、あの CT 対向車再度思いっきり走ってるぞ。どういうことなんだよと思ってたら、ガンガンに離れていく。パラレルワールドかよここは、いろいろありまして、なんとかタイヤパンクなしで生還。今の道、車高下げた車じゃまず無理ですね。走り屋が走れないレベル。走り屋が走れないレベルはマジクサダム沿いに展望台があるということで、ちょっと寄っていきましょうね。そこそこ階段を登るんですが、景色としてはいい感じですよ。ダム一体を見渡すことができる。でもこの階段がクソ。 木造でギシギシ言って今にも崩れそうだし、段の角度がおかしいのか、死ぬほど怖い、手すりも嗅ぎてる感じだし、捕まってても体が安定しないような、常に後ろに傾き続けるような感触。こんな階段、次の台風あたりで倒壊してしまえ、残っていても危ないだけだ、しかも他のルートもないし、登ったということは降りなければならない。事故物件の床は微妙に傾いてるとか聞いたことがあるけど、視覚的には異常なくても、体はわかるんだなぁ。 のどかな風景だぜ。世界のすべてがジオラマのようだ。紅葉の秋ですな。あと1ヶ月ちょいで。スタッドレスの冬か。あっちはダムの水で浸食されてるのか。グランドキャニオンみたいになってますな。はぁクそみたいに遠回りしちゃったけど、道の駅で休憩しつつ、七父市街を通って小丸峠に向かいます。はぁなんでバイクってこんな奴ばっかりなんだよ。乗る気うせるじゃないか。 そんなこんなでダラダラ過ごして、10時前に平野部の疑似法出てから、小丸峠に着いた頃には、もう17時だったわけだ。長旅前提で、ダラダラ休みまくってたのが聞きましたね。あと、深夜料金目当てでわざと遅らせた。それにしても地方と市って本当に混みますよね。この渋滞のひどさ、どこが車離れなんだよ、なんてぼやきつつ、聖地巡礼で残すは、行きそびれた妙義さんと、通行止めの定峰峠なのであった。